SCP-105-JP とは収容方法や性質は調べてみました。最近よく色々なところで SCP-105-JP の話を聞きますね。でも皆さん、実際はこのスキップについてよくわかっていないのではないですかそこで、今回は SCP-105-JP について調べて、自分なりにまとめてみました。目次1、特別収容プロトコルは ?2、驚くべき異常性。で、待ってそもそもオブジェクトクラスはおっと、大事なことを忘れていました。わら、そう、オブジェクトクラス、なんとこのオブジェクトは セーフ。です。しかし、油断できません。一体どんな凶悪な性質なのでしょうか ?1。これがないと始まらない、特別収容プロトコルは ?SCP 財団といえばもちろん収容ファナティックですが、このオブジェクトはどのようにして収容されているのでしょうかシンキングタイム収容。実はこのオブジェクト完全には収容できていないのです。 今はまだなんとか財団のコンピュータ内に収容できていますが、そのコンピュータ内で暴れているのです。まあ、性質が抑えられてないとはいえ、一定の範囲内に収まっているのでセーフなんですね。ちなみに筆者は先日アメリカのサイトにお邪魔させていただいたのですが、やはり本国の収容設備はセーフクラスでも一級品のものばかりでした。どれだけ予算をかけているんでしょうか。に、いよいよ確信に、性質はどうなの さて、まずはこのオブジェクトがどのような姿をしているかですが、なんと、これには体がありません。実態はよくわかりませんが、このオブジェクトは文書などに影響して、異常な働きをします。そしてその性質とは、挿入先の文章を読みやすいものにする、というものなんです。さすがに削除 編集された部分などは戻せないようですが、どういけてない、こんな素晴らしいオブジェクトならぜひ積極的に導入してもらいたいですねわら。前の記事、SCP-55 の正体とは、その真相に迫る、次の記事、未定。ドキュメント 105JP への不正、異常な操作が検知されました。異常性の固定、正規ドキュメント 105JP の復元を行っています。スタンダードプロテクションプロトコルを構築しています。 ようこそ担当職員様アイテム番号 SCP-105JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル実験を除き SCP-105JP の影響下にある文書はこの報告書のみに制限されサイト8104の隔離端末にのみ保存されます 担当職員は1時間に1度この報告書を閲覧し、基準の異常性からの逸脱の有無を確認した後、その有無に関わらず外部リンクに偽装された対 SCP-105JP 文書正常化プログラムを実行してください。閲覧に際しては、SCP-105JP 影響後の文書画像形式で保存し、SCP-105JP 閲覧報告書に添付してください。さっきまでの内容は SCP-105JP の影響を受けちゃった報告書ってことよね。なんか読みやすくなってたな。 収容違反時の安定な再収容を考慮して、SCP-105JP の影響を受けやすいと考えられる資料の暫定的な順位付け、またそれぞれの資料の改変に要する推定時間を一覧化し、随時更新してください。異常性の基準からの逸脱が見られた場合、直ちに回収部隊補充情報通が招集され、この一覧に基づいた SCP-105JP の捜索が行われます。影響を受けやすい資料とそうでないものがあるみたいね。あと、資料の改変にも時間がかかるみたいだな。じゃあ、説明いきましょう。はいよ。説明。 SCP-105-JP は文字の英数字からなる特定の文字列です。基地の言語において対応する有意義な文字列は存在しないこと、また偶発的に同じ文字列が生み出される確率は十分に低いこと、そして口述するように SCP-105-JP は財団の電子文書に好んで影響を及ぼすことが確認されており、SCP-105-JP は財団を害する目的で人工的に異常な技術によって開発されたものであると推測されています。財団を邪魔するために作られたのね。誰にだろ SCP-105-JP が電子文書のソースコード中の任意の場所に挿入された時、その異常性が発現します。挿入後数十分から数時間をかけて、SCP-105-JP は挿入先の文書を改変します。改変に要する時間は元の文書の長さに比例します。具体的な改変は一般にいかに分類されるものが多くを占めています。この SCP 自体がソースコードの一部なのかそれとも実体がない何か 元の意図と全く異なる内容への変更、内容の大幅な規則化、脈絡のない個人的感想の挿入、不必要な装飾、広告ほとんどの場合においてリンク先が見せへの追加。他者に閲覧を進めるよう促す旨の文章の挿入。一瞬 e SCP かと思ったけど、案外ダメなのね。そうだな、改変後は割とめちゃくちゃになるんだな。 これらの改変は特に文書中の重要な部分に発生することが多く、改変部分が重要性の高い情報であればあるほど大規模な改変になる傾向があります。どのようにして SCP-105JP が情報の重要性を判別しているかは不明ですが、仮説として s c p と同様の多次元有機的情報管理特性を有しているのではないかとされています。ただし、元の文書において意図的に取得されていた情報については明瞭化することができません。うわぁ、どんどん使える気がしなくなってくるわね。しかも財団集中攻撃。 SCP-105JP がいかなる電子文書のソースコード中にも挿入されていない場合、また影響下にある文書の改変が終了した場合、SCP-105JP は自発的に新たな挿入先を探します。SCP-105JP は基本的にそれが保存されている端末内ないしはネットワークにより接続されている端末内を検索しますが、SCP-105JP が未挿入であるか端末がネットワークに接続されていない場合、未知の手段を用いて他の端末に干渉します。 新たな挿入先が発見されると、すでに改変済みの文書の SCP-105JP は消失し、新たな文書に SCP-105JP が出現します。従って、複製されない限りにおいては、SCP-105JP が複数同時に存在することはなく、現在までにそのような事例は報告されていません。作った人がいるってことは、やろうと思えば複製できちゃうのかなどうだろうな SCP-105-JP が挿入先とした文書は現状全てが財団の端末内に保存されているものであり、財団以外への営業は確認されていません。多くの場合挿入先の文書は財団由来の文書です。挿入先の選別にも戦術の情報管理特性が関与していると考えられ、端末間の物理的距離、隔離に関係なく、SCP-105-JP にとって最も重要性の高い文書を引得します。例として、情報災害に関する具合をクズチョムス系理論の論文、類似した特性を持つオブジェクトである SCP。 JP の報告書など SCP-105JP の性質の解明につながる可能性を持った文書が挙げられます性質解明の邪魔もしてくるなんて賢すぎないどんどん厄介なオブジェクトに見えてくるなだが財団も甘くはないぜ現在はこの特性を用いて SCP-105JP に自身の報告書を優先的に引徳させるよう誘導することで安定した収容を保っています過去に影響を受けた文書の一覧については資料 105JP を参照してくださいあそうか自分のことが書かれた報告書を優先するものね 今のところこれで収容できてるんだな。でもこのオブジェクトがもっと賢くなったら、財団の重要な資料が改変されちゃうわね。そうだな、このオブジェクトを作ったやつをどうにかできれば問題ないんだが。回収、SCP-105-JP は、度重なる SCP。 JP の報告書いくつかの文書の改変事案の発生後に発見、収容されました。当初は直接的な改ざんが疑われましたが、数回にわたる対策にもかかわらず同報告書が連続して改変されたことや、改変の痕跡が内的なものであったことから、何らかの異常性の影響を受けていると判断され、発見に至りました。SCP-105JP の制作者及び侵入経路については現在調査中です。早く制作者が発見されてほしいところだな。完全に収容できてるし、今のところは安心。 製作者を見つければほぼ無効化できたも同然ね。それはどうかなえほい SCP-105JP の異常性定期調査のデータからこの報告書を改変するのに要する時間が徐々に短縮されていることが発覚しました SCP-105JP に学習能力がある可能性が提唱されさらなる収容の安定化のため SCP-105JP にとっての優先度に影響しない程度に文章を上長化する計画が検討されていますうわ学習してる ということで今回は SCP-105JP とは私なりに調べてみましたを解説したぜ。ふう初めての動画で緊張したわね。実は、ウプ主は SCP についてはそんなに詳しくないぜ。でも、何年も前から興味を持ってて今頃になってちゃんと読み始めたんだな。ちょっと難しそうってイメージあるわよね。それで SCP 解説動画を見まくって、自分もしたいと思ったんだな。初めて作った動画、どうだったかな。これからもどんどん作っていきたいぜ。それじゃあ、ウプ主の話で長くなってもアレだし、ここらへんで終わるか。 だね。みんなこれからも、よろしくね。よろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。ふふ、今の一回やってみたかったんだよね。その気持ちわかるぜ。